皆さんこんこにちは富 士, 山が見えますか富士山の手前にあるのは庄司湖という湖です富士山の周りには湖が5つあって富士五湖と呼ばれています富士五湖と聞くと富士山が5個あるの と思うかもしれませんが、そうではありません。湖という漢字は、音読みだと、こなので、富士山の五個の湖という意味です。さっき見えた小字湖は、富士五個の一つです。他に、 川口湖山中湖西湖本須子があります聞いたことのある名前はありましたか今日は本須子のそばの富士本須子リゾートというところに向かっていますそこは富士山と 芝桜がきれいに撮れるスポットとして有名です。今、前のトラックがハザードランプをカチカチさせているのはわかりますか車を止めるときにハザードランプをつけますが、高速道路や こういう大きい道路で渋滞で止まるときも後ろの車にこういう合図を出します追突されないようにですねこれって皆さんの国でも同じでしょうかこの後すぐさっきの渋滞の理由がわかりました私たちが 行行ここうととしているところににくために、えー、曲がろうとしている車のせいで混んでいたんでしたさて今車を止めた駐車場から会場に向かっています今鳥の鳴き声が聞こえたんですけどわかりました 漫画などで、ほうほけきょとか、ほけきょって書いてあったら、これです。うぐいすです。うぐいすは、春の鳥です。なので、ほうほけきょって書いてあったら、春のシーンですし、ほうほけきょと聞こえたら、あ、春が来たなって感じます。このコーン、 何の模様かわかりますかそうです、富士山になっています。白い部分が雪ですね。入場料が一人千円で、駐車場代が一台五百円。息子と二人で行ったので、合計で二千五百円でした。 では入場します。シートお持ちの方たの、うん、駐車場でででで再再度度度使いいいままますので、はい、それまで紛失ししししないよううにててくださいはわ、い、かましたかかりたたた今、係人が何て言っね再度はもう一度 という意味です「紛失する」は「なくす」という意味です駐車場でもう一度使うのでなくさないでくださいと言われました多分駐車場から車で出るときに見せるんですねこのピンクの花が芝桜です 芝は芝生の芝ですね芝生みたいな感じで桜に似た花が咲くので芝桜と呼ばれています綺麗ですね ここに人が集まっているので、あそこが富士山と芝桜を一緒に撮れる場所だと思います。行ってみましょう。インスタ映えする写真が撮れそうですね。インスタ映えというのは、インスタグラマブルという意味です。インスタは、 インスタグラムのことですが、他の SNS、例えば Twitter とか Facebook と比べて、えー、インスタは写真が命、写真が素敵じゃないとダメというイメージがあります。映えは映えるという動詞から来ています。本来は映えると読んで、 他と比べても特に際立って美しいという意味です。でも、インスタ映えという言葉ができてからは映えるではなくて映えるとも言うようになりました。映えるといえば SNS に投稿するのに特に際立って美しい。つまり、いいねをたくさんもらえそうな美しさということですね。 私もここでならインスタ映えしそうな写真が撮れそうですみんな撮ってますねいい写真が撮れているといいですねこの青い花も可愛いですねこの花私の家の庭にも咲いていたんです 植えた記憶がなくて、なんていう花なのかなと思っていました。その疑問がここで解決しました。ムスカリです。名前がわかって嬉しいです。うちの庭のムスカリはもう終わってしまいましたが、ここはこれからもっと咲きそうですね。ここは うちより標高が高くて寒いので、花が咲く時期も少し遅くなっています。桜もまだ咲いていました。 ここはピーターラビットのイングリッシュガーデンです。ピーターラビットは日本でも人気があります。子供だけでなく大人にも人気があります。このイングリッシュガーデンは7月中旬から見頃を迎えるそうです。見ごろ といいいうののは、花を見るのに一番いい頃つまり花が一番きれいな時という意味です芝桜が5月中旬には終わってしまうので芝桜の後観光客を呼ぶために作ったのだと思いますここのショップに行ったらピーター・ラビットのグッズがたくさんありました これは野菜を育てるキットです。その後ろは文房具など本当にいろいろ売っていました。皆さんの国でもピーターラビットは人気がありますか富士山のコーラなど富士山のお土産もたくさん売っていました。 さてみなさん富士山って何県にあると思いますか富士山は山梨県と静岡県にまたがっていますでも山梨の人は富士山は山梨にあると言って静岡の人は富士山は静岡にあるという傾向にあると思います 私は山梨に住んでいるので、富士山は山梨にあるとつい言ってしまいます。それに千円札に富士山が印刷されているんですが、この富士山は山梨から見た富士山なんです。これ富士山と元とすこです。まさに今私が来ている場所の近くですね。 今のがいい例です。こうやって山梨の人は山梨の富士山を自慢して静岡の人は静岡の富士山を自慢するというわけです。はい、では最後に帰りの車の中で食べるおやつを買って帰ります。 富士山のコーラとと冷凍みかんですすありがとうございますお待たせいたしましたおりいたししします、はい、まましたこちらは先のおので。 20円とレシピ冷凍みかんは皮をむいたみかんを冷凍したものですこれは私が子どもの時も学校の給食で出ましたし子どもたちの学校で今でも給食で出るそうです結構美味しいんです。 はい、では今日の動画はここまでです。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。またねー。